侍のみんなここ光川と地で見ている人の世界を変える人間イきだ行よ ー, ー<笑>はっそれでは侍参りますリリおっさん行けい上目だけじゃなくて嘘偽りなくて慣れ合いじゃなくて公の演舞で僕ら本当の 仲間になりたい10年後も20年後も笑い合えるようなたった1年のお別れも全然ちっぽけだって笑い飛ばせるようなそんな仲間に私たちはなりたいあなたを力に力をあなたに 支えられることに気づかず、自分の力を過信していたんだ。将来は勝つ勇気をみんなさ。一人じゃないよ。みんなの仲間。大好きだ。優しい言葉。本当に真実ですか。心から思っていますか。 笑顔も信じていいんですか心が不安の波に襲われている僕らは同じ夢を見ていたのにいつの間にかに置いていかれてあなたとの距離が離れていくあなたとの心の距離が森薗だけの友情で何がわかる何が変わるどこにも溶け込めない自分なんてここに 溶<音声><音声>け込めない空気のよう泣き声先に乗って消えてしまった。 怖い自分をさらけ出すのが怖い嫌われるくらいなら他人でいた方が楽いつもそうやって生きてきたのにでもどうしてあなたは今まで他人だった私にそんなに優しくなれるのでもどうしてあなたと一緒にいるとこんなに大好きな感情が 溢れ出てくるの全員の足で足並み揃えて誰一人として置いていきたくはない それもいいでも僕はそれより真っ先にあなたの生きるパワーになりたい幸幸幸せだせだせなをにこと自分のこのく高 ありがとう